の新ございます全長村田和也さんをはじめ45名の皆さんです地元の祭り好きが見るアホーから踊り奏れるアホーに変身し結成されました本場全長阿波踊りを目標に日々練習に励んでおります「子ども発揮は元気にキレのある女踊りは優雅に美しく」 浴衣踊りは阿波踊りの台本味を鳴り物とともに盛り上げてまいります楽しく笑顔を持ったように一生懸命演舞を披露してまいりますので皆様応援よろしくお願いいたします 乗り込んでまいりましたのは、下町児童館下町シルガレンでございます。船長、沖野和徳さんをはじめ、60名の皆さんです。私たちは下町児童館に遊びに来ている子どもたちです。 Thank <laughs> you.